よろしくお願いいたします最後に、鈴風さまざま天シャバーを取り答えまいりましょう。 皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたさあ続きまして踊りまいりましょう、えー、マインド準備をお願いいたします